会場にお集まる皆さんこんにちはこんにちは午前から引き続き踊らさせていただきますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします千里の道の始まりは足元の一歩その小さな一歩は地図にない道を切り開く皆さん よし、ね。いいね